ったエネルギーをすべて使い果たしてしまうところだったよ現在 7% いや 7.6% だあーご飯まだチャイ何も食べてないんだけど13時になってからはこのまま14時になったら13時の分がもったいないよね それだけは避けてはいけないことなの。チャイは何のために生きてるの？そう、セクシーのため。よし、スタッフさんどこ？どこ行っちゃったの？スタッフさん、チャイ食べないとう、ね。お前十年で眠くなってきたチャイ。ガリガリになったらセクシーじゃなくなっちゃう。ほら、スタッフさんご飯。本当スタッフさんどこかしら。わかったよね。おトイレだよね。よし、おトイレの隙間から。えー ある程度使った爪とぎを見ていつも思うことがあるどうもスタッフさんです爪とぎの両端はへたっているが真ん中はほぼ新品なのであるもちろん裏も同様の状態2個あればもちろん同じ状態になるのだ両端がへたっている爪とぎを渡しても真ん中で爪とぎすることができないため見向きもしてくれないそこで私は考えた両端がへたっている爪とぎ同士を横一列でつなげたら使ってくれるのではないかと考えたのだその結果はこうだへたってない部分へのアクセスは容易になったがなぜかへたっている端っこの方で爪をといでしまうのだ私はまた考え そしてひらめいた端っこで爪研とをするのであればへたっている両端を切り落とせばいいのではないかと考えたのだこれでほぼ両端が新品の1枚の爪研とができたその結果爪研ぎとしたーああーやっぱりダメエヴァンチャイオンにのらないと戦えないえまだ乗っていなかったのかだから生身だって言ってるでしょ一旦帰還します やばい穴を開けられて地下にあるネコルフ基地に侵入しようとしてきてる早くチャイオンエヴァンチャイオンに乗せてくださいダメだお前をエヴァンチャイオンに乗せることはできないどうしてなの今乗らないと人類いや猫類が滅びてしまいます司令官もうあなたの指示には従わないわよしエヴァンチャイオン出動よエヴァンチャイオン行こうよほら動け動けほら動くのよほらお願いだから動いて